パーティーなんてと思っていたのですけど昨夜は楽しみでなかなか寝つけませんでしたの<笑>きっと素敵な一日になりますわねこの一年を飾るにふさわしい日にねプロデューサーちゃま楽しいパーティーにしましょう特別な一日になりそうですわ 楽しいパーティーは久しぶりですの。夜の舞踏会も楽しみですわね。プロデューサーちゃまとお話ししたいことたくさんありますの。舞踏会のお相手は決まっていますわ。<笑>ね、プロデューサーちゃま。この記念日を嬉しく思いますわ。 気品ある振る舞いを見せますわ。忘れられないパーティーにしますわ。今この場で微笑むために、日々努力を重ねておりますの。今日をプロデューサーちゃまと迎えられたことが嬉しいですわ。今日のこの日に至るまでの全てが素敵な思い出ですわ。 記念すべき日にプロデューサーちゃまといられること、幸せですわ。パーティーは始まったばかり。私と、楽しみましょう。素敵なパーティーですわね。だけど私まだまだ楽しみたりませんの。さあ、プロデューサーちゃま。 お楽しみはこれからですわ。私の手を取って、今宵のエスコートをお願いします。素敵な夜をお届けしますわ。特別な一日になりそうですわ。楽しいパーティーは、久しぶりですの。このドレスはお気に入りですわ。 プロデューサーちゃまに輝く方法を教わったのですわ。<笑>プロデューサーちゃまのエスコートはいつだって完璧ですの。この記念日を嬉しく思いますわ。気品ある振る舞いを見せますわ。皆様も立派な祝女ですわ。 この微笑みを絶やさぬため、さらに自分に磨きをかけますの。プロデューサーちゃまと私にとっても、今宵は特別な夜。夜更かしも平気ですわ。私、子供じゃありませんのよ。パーティーは終わるもの。でも、私たちの関係は、ずっと、 と続きますの。プロデューサー様次のパーティーを、また迎えましょう